って本当になれる？カオルはテレビに出てたことあるからプロデューサーさんが先生になってくれたら大丈夫かな。頑張ります。おはよう。お腹すいた。は、猫、猫。先生、カオルのおにぎり食べる？ 今日は何を教えてくれるの？おはようございます。お疲れ様です。<笑>楽しいね。先生、ちょっと眠い。 のね、薫本当は先生じゃなくってプロデューサーさんって呼びたいのだってその方がはっやっぱりいい先生薫ねみんなが可愛いって言ってくれたんだけどこれって先生のおかげだよねだから 中水道。はい、ゴールです。先生はどんな料理が好きかな。先生、ゴールね。今日は遊びたい。おはようございます。お疲れ様。 先生、まだお仕事先生、ちゃんと見ててくれた<笑>先生、大好きプロデューサーさん。え<笑>んじゃったー。なんだか先生の奥さんになったみたいじゃないえ、ダメ